ダイエットでできるだけ歩こうかなって思ってる方、職場や学校、少しでも歩く時間を増やして、痩せれたらいいのになって思ってる方多いと思いますが、実は歩くことってあんまり筋肉使われてないんです。今回は、ウォーキング50分相当を、たったの2分で同じくらいの効果を得ることができる、逆デッドバグを紹介していきます。デッドバグというと、手足対照的に上を向いた状態で体を、 動かすんですが、実は人は体を前に動かしているので、あまり効果を得られないんです。そこで今回は上向きではなく下向きになった状態でデッドバグを行います。そうすることで体の弱い背中側、お尻、太ももの裏、日頃使われてない筋肉を使うことができるんです。たったの片方1分、合わせて2分になります。動画を見ながら一緒にやってみてください。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、体の弱い後ろ側全体をたったの2分で使うことができる逆デッドバグを紹介していきます。ウォーキングではあまり筋肉が使われてないんですが、今回たったの2分で50分相当と同じぐらい筋肉が使われて、筋肉のバランスが良くなり、体幹が良くなり、体力がつき、痩せやすい体ができてきます。今回の逆デッドバグを行う上で、体幹と腹筋が安定していないと、フォームが悪くなってしまいます。 そこで今回まずキャットバッグを30秒間行ってフォームを身につけた上で逆デッドバグを行っていきます。それでは紹介します。はい。まず体を下向きで行うメニューとしては腹筋が使われてないと体が反れすぎてしまって体幹が安定せずに効果が得られません。そこで今回は四つん這いの状態から腰を丸める、緩めるっていうことを早く行います。 瞬発的に腹筋をキュッキュッキュッと使いますその際にしっかりお尻を締めますお尻締めながらお腹を持ち上げて腹筋を使ってクッキュッと30秒動いてくださいそれではいきますスタート瞬発的に腹筋に力を入れてください肩甲骨が上がらないように腰だけを丸める感じです おへそを上に向ける感じで腹筋を使います。しっかりお尻を締めて。あと少しです。あ、はい OK です。今の腰を丸める、お尻を締める、腹筋を締めるっていうこの三つを意識しながら逆デッドバグを行ってください。やり方としては右手を上げる。 親指を上向けて、体のラインで手を上げます。そしたら左足を持ち上げます。手と足対照的に体を使います。この状態で手足を持ち上げる。そしたらさっきのキャットバックみたいに、お尻と腰を締める。上げる、締める。っていうことを繰り返していきます。ペースは見ながら真似をしてください。 呼呼吸吸は一往復一呼吸です腹筋を使う時に息を吐きます体を反らす時に吸いますこれで体の後ろ側全部使うことができるので筋肉のバランス体幹の安定代謝アップが見込めますそれでは行きますスタートこういう感じで手足を下ろすというイメージよりも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 いきますスタート手足持ち上げたら腰を丸めるちょっとね初めのうちはフォーのが難しいかもしれませんが身を見まねで1分クリアしてくださいあきつい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 うおっ頑張ってるあーかーお疲れでしたいや今ので背中とお尻と腿の裏熱くなってると思いますこんなに背中をねずーっとつ使うことってあんまりないですよねこれがねウォーキングよりも効果的なんですいつも 腹筋やスクワット、プランクなどばっかり頑張ってたよって方もね、今回みたいな逆デッドバグ、今まで使ってない筋肉使った感じしたよって方はね、そこが弱ってた証拠です。しっかり、このエクササイズを何度も動画見ながらやってみてください。最後まで2分間頑張ったよって方はね、優秀です。お疲れ様でした。グッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、見かったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。